はい、皆さんこんこにちですえ今日はひまわりを使ったアレンジメントをの作り方を皆さんに紹介したいと思います<音楽>、えー、これからね暑い夏がやってきますので、まあ、夏といえばひ ま, まわりというぐらいひまわりはこう夏らしい花でもありますので是非、えー、ねこちらで作り方覚えてみてください、えー、では早速いってみましょうどうぞ はい、えー、今日はねこちらの花材を使ってアレンジを作っていきます。こう今使うとこう可愛いアレンジになると思いますので、えー、最後までご視聴ください。では行ってみましょう。はい、えー、今日はこちらのこの器を使ってアレンジをしていきます。はい、まずこのフォームの面取りをします。えー、このね角を取ることによって 面取りって全然意味ないだろうと思ってる人もいると思うんですけれどもこれね実は意味あるんですよあのね無駄な葉っぱがの使用を防ぎますだからアレンジ自体がやぼったくならないくなるんですね、えー、まずはこのひまわりを入れていきます この、ね、お花の向きですね特にひまわりなんかはこう花の向きがすごくこうあるお花なので分 か, る分かりやすいお花なので、えー、花の向きにはすごく気をつけてください、えー、全部正面向けると自然のナチュラル感っていうのが全くなくなっちゃうんですねだから少しこう振りをつけて例えば少し斜めにこう見せるとか いうふうにしていくと素敵なアレンジメントが出来上がると思いますはいひまわりが入りましたええー、そしたらここで少しこのレザーリーフファンでファンデーションワークをしていきます はい、ファンデーションワークが終わりました次にこのドラスナの葉っぱを丸めてポチキスで止めたくというね N スタイルの N フラワーの膜というテクニックを使った葉っぱをアレンジに入れていきます この上の方にはこの巻いてないドラスサイの葉っぱを少し入れましょうねここでこのオレンジのバラを入れます次にこのフロリダビューティーを入れていきますあんまりこう 出過ぎないように少し葉っぱを間引いてあげて入れていきます一本はちょっと上に長くこのように伸ばしていきます次にこのヒペリカムの赤を入れていきます えー、そして最後にこのスプレーバラのイエローを入れていきます、えー、少しこうか枝取りでね長めにしたものを上に入れます、えー、こちらで完成です、えー、では正面から見てみましょう こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうかひまわりはねめちゃめちゃ可愛い花材です、えー、これからねお花屋さんではひまわりがいっぱいこう店頭で並んでいくと思うので、えー、ぜひ一度、2度、3度ぐらいをアレンジメントを夏の間に作ってみてくださいまたひまわりも、ね、いろんな種類のひまわりがありますのでまたこれからフラワー TV でもいろんな種類のひまわりをのアレンジメントや花束を皆様に紹介していきたいと思います えー、ではね今日はこちらで終了したいと思いますまた次回お会いしましょう !See you next time!